90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、ミシュランからよ。みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。あ、昨日は美味しかった。三つ星のお店に連れてってもらったのよ。三つ星美味しいんですかそれ三つ星は食べ物の名前じゃなくて、星が三つってこと。ミシュランの星のことよ。あ、ミシュランなら聞いたことありますよ。 ミシュランガイドは実はフランスのタイヤメーカーのミシュランが作ってるのよパリバンが行われた1900年にガイドブックとして発行されたの自動車旅行が活発になってタイヤの売れ行きが上がることが狙いだったのよへえそんなんでタイヤ売れるんですかねミシュランガイドが刊行されるとその国ではミシュランタイヤの売り上げが 3% 伸びるそうよそれはすごい効果あるんですねちなみに興信料のサフランは サフランの花のめしべを乾燥させて作るけど1グラムのンを作るのに160個の花が必要なのよそれとすずらんは可愛い花だけど花にも根にも毒があるのよ餃子ニんニクと間違えやすいけど絶対に食べちゃダメよサフランにすずらん今回のおまけは苦しいですねおだまにそういうことは作者に言ってちょうだい葉っぱかけときます